もう一踏ん張り頑張ってください。どうも、政治いろいろのまま部です。来年に迫った韓国地議大統領選挙において、野党候補のユン・ソン・ギョル氏にリードを許している与党候補のイ・ジェミョン氏。思うように支持率が上がらず、 瞑想を始めたのでしょうか。連合ニュースの記事を引用します。韓国で来年3月に実施される大統領選の革新系与党、共に民主党候補のイ・ジェミョン前協議の知事は25日、ソウル外信記者クラブ主催の討論会に出席し、韓日関係について、小渕首相が表明した 痛切な反省と謝罪の基調を日本が守っていけば、いくらでも未来思考的な韓日関係を作れる、と述べた。E 氏は、韓日関係発展の道は、1998年、金出順・小渕宣言が表明したように、過去を直視相互理解と信頼に基づいた関係を発展させていくことにあると思う、と述べた。 キム・デジュン・オブチ宣言は、当時のキム大統領とオブチ・三首相が署名した、韓日共同宣言。過去の植民地支配への謝罪と、両国の未来志向の関係発展を謳った。イー氏は、韓日関係改善にも積極的に乗り出すとして、韓国の高まった地位と国の核に見合うよう、 韓日関係を改めて確立し、実用的なアプローチを通じて、未来志向的な韓日関係を構築していきたいと述べた。北朝鮮との関係に関しては、南北の経済発展、南北住民の生活に役立つ実用的な関係を作っていくとし、協力事業も南北の成長と発展に大きく役立つことを中心とする、 と述べたその上で、人道支援や保健・医療協力、グリーン協力を推進する考えを示した。また、国連制裁の免除が必要な事業などについては、国際社会の同意と支持を得るため、積極的に説得に乗り出すとし、条件付き制裁緩和と段階的な同時行動との解決策をもって、 バイデンアメリカ大統領、北朝鮮のキム・ジョンウン国務委員長に直接会い、問題を解決すると表明。一方で、南北合意の一般的な違反、破棄には断固として対処し、言うべきことは言う、と述べた。対米、対中関係については、米韓同盟の強固な発展と、韓中の戦略的協力関係の増進は、 国益中心の実用外交の根幹とし、朝鮮半島平和と北東アジアの安定、国際保健と気候対応、グローバル供給も対策など様々な分野で米中と同時に協力していくとの姿勢を示した。とのことです。イ・ジェミョン氏といえば、その数々の言動から、韓国のトランプと言われ、 特に、対日強硬論を振りかざしていたことから、一時は、次期大統領最有力候補とも目されていました。ところが、ある時期を境に、その影響力には大いなる限りが見え始め、今では野党候補のユン・ソン・ギョル氏に支持率で負けているという事態に陥っています。イ・ジェミョン氏が支持を急激に落とした原因は、いわゆる テジャンドン疑惑の影響が大きいと言われています。テジャンドン疑惑というのは、イ・ジェミョン氏がソンナムシの市長だった時代、ハンギョと呼ばれる土地の開発をめぐる土地売買不正疑惑とも言うべきでしょうか。ハンギョというところは、韓国では IT 関連の人々が多く集まる、いわばシリコンバレーのようなところだそうです。この土地を 二足三でで買いい上上げげ莫大かつ不当な利益を上げたと言われているようですねこの疑惑が出る前、イ・ジェミョン氏は数々の過激な反日発言で人気を博していました。2016年、自身の Facebook に投稿した、日本は適正国家から始まり、2017年には、日本が軍事大国化した場合、 最初の攻撃対象となるのは朝鮮半島だとも発言しています。2021年には、新日派をあぶり出して日帝残滓を清算するなどと発言。さらに、21世紀の遠くない時点で日本は後進国に転落するだろうなどとも言っています。イ・ジェミョン氏の発言は、本人の 確固たる信念から来るものではなく、大衆に対するアピールの意図が強いと思われ、大衆に迎合することを第一に考えているがために、よく考えない資料の浅すぎる言葉になっていると見てまず間違いありません。その言動には一定の法則が見られます。日本を明確に敵と見て反日に沸く韓国国民に迎合すること、 日本に未来はないと言って、日本には太刀打ちできないという現実を巧妙に覆い隠して、韓国国民を良い気分にすること。日本が攻めてくると言って、韓国はそれほど重要視されている国なのだと、韓国国民の歪んだ自尊心をくすぐることなどです。ところが、もともと資料が足りない上に、おそらく 褒められたりすると必要以上に気分が高揚して余計なことを言い出す性格なのでしょう。大韓民国は他国の政権樹立とは異なり、新日生産ができない状態で新日勢力とアメリカ占領軍が合作し、再びその支配体制をそのまま維持したなど、さすがの韓国国民も受け入れられないような発言もしてしまうわけです。長年、 属国として生きてきた惨め極まりない歴史をひた隠しに隠し、日本と戦い、勝って独立を勝ち取ったという嘘800を唯一の心の寄り所にしてきた韓国人にとって、韓国という国家成立過程は普通ではない、などというイ・ジェミョン氏の発言は到底受け入れられるものではありません。さすがの韓国国民も、もしかしたら、 イジェミョンはは違うのででないいいかとと思い出しているところにテジャンドン疑惑ですただでさえ、高位公職者による土地売買不正が相次いでいる韓国です。韓国国民からすれば、イ・ジェミョン、お前もか、という気持ちになるのは当然というところでしょう。反日という武器を使って、ここまで支持率を広げてきたイ・ジェミョン氏。ここに来て、急に、 日韓関係の未来思考を言い出すとは、一体どういうことなのでしょう本人的には、勝利疑いなしと思って選挙後を見据えた発言をしているつもりなのでしょうか今更こんなことを言い出しても、過去にあれだけ日本に対してブレな発言をしたことを、日本が忘れるはずもありません。今の中日韓国大使であるカン・チャイル氏を見ればわかるでしょう。 カン・チャイル氏も過去に数々の反日発言を行っており、脳々と日本に来たはいいものの、日本の政界からはほぼ無視に近い扱いです。イ・ジェミョン氏がもし大統領になったとしても、カン・チャイル氏同様、ほぼ無視なのは日を見るよりも明らかです。おそらくですが、イ・ジェミョン氏に深い考えは何もないでしょう。ただ単に、 その時の気分で思いついたことを言うだけのような気がします。しかし、このような発言は、イ・ジェミョン氏にとって、マイナス材料にしかありません。イ氏の売りは半日がいないのですから。自らの失策によって、さらに自分を窮地に追い込んだ感のあるイ・ジェミョン氏ですが、なんとか頑張ってもらいたいものです。率直に言えば、今の状況では、 もはや勝負あったという感じはしてしまいますが、それでも我々日本人は、イ・ジェミョン新韓国大統領の誕生を心待ちにしています。なんとかもう一踏ん張りしてもらい、ぜひともイ・ジェミョン氏に次期大統領の座を勝ち取ってもらいたいものです。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。